を届けるために頑張っていただきましょう 抜けけ抜ろ。「波の糸に乗ったならどこまでも果てしい吹風に押されてこき出す I see はい、ありがとうございました。